皆さん、こんにちは。これから ST の Bluetooth Low Energy 製品を使用した Bluetooth Mesh Network Solution をご紹介します。IoT ネットワークとして注目される Bluetooth Mesh は安定したネットワークを構築し、通信範囲外ノードへも Mesh Network を経由してコマンド送信が可能です。他の Mesh ソリューションと違い、専用のゲートウェイが不要であり、 どのノードからもコマンド送信可能ですグループ単位での制御特定ノードへの制御等が設定可能ですまたネットワーク構築後はノードのみでも運用可能な点などが大きな特徴です ST の電波法 Bluetooth 認証取得済み Bluetooth Low Energy モジュールと Bluetooth メッシュ認証取得済みリファレンスファームウェアおよび アンドロイドの専用アプリを使用することでターンキーで、Bluetooth、メッシュをテストいただくことが可能です。デモ構成ですがリレーフレンドノードとしてオンオフディミングコマンドに対応したライトノード周囲照度に応じてディミングコマンドを発行するショー度センサーノード AC 電源オンオフコマンドを発行するスマートプラグノードが接続されております。 また、ローパワーノードとして全ノードへのオン・オフコマンドを発行するローパワーライトノード、最後にプロビジョナーとしてのタブレットで構成されています。それでは実際に各ノードが動作する様子をビデオにてご覧ください。まず、こちらの4つがフレンドノードになります。そして、ローパワーノード。最後に タブレットのプロビジュナーという構成になります赤と青の2つのライトノードそして AC 電源のオンオフを制御しているスマートプラグノードこちらのノードで後ろにあるファンを制御しています照度センサーノードではライトノードのリミングレベルを周囲照度に応じて自動的に上げたり下げたり調節していますそれでは実際に動かしてみます まず、ローパワーノードでネットワーク全体にオン・オフコマンドを発行します。すると、すべてのライトの点灯・消灯、またファンのオン・オフが確認できます。次に、照度センサーの周囲光レベルを変更してみます。周囲光レベルに応じて、自動的にライトのディミングレベルが変わっていることがわかります。このデモに使用されている製品、リファレンスファームウェアに関する情報は、